すいません。ありがとうございます。 ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。ここに駅名表がありますが、現在地は JR 只見線の会津塩沢駅という無人駅です。今回只見線復活編と題して全8話構成でそれぞれ楽しんでいただけるようにと工夫をしながら配信をしているわけなんですけれども、いよいよ後半戦になりました。前半戦で只見線の復活を祝うという意味合いを込めてタ線マ線満喫号という観光列 車に乗りました。もし、この旅行動画からご覧になる方は、第1話の方も後で見ていただければと思うんですけれども、ここからこの只見線復活編という旅行シリーズ、もう一つ大事なテーマをご用意しています。それが、動乱の幕末期に活躍したある武士がいるんですけれども、彼と JR 只見線は、切っても切れない関係にあることを僕は発見したんです。もしかしたらご存知かもしれません。先に名前を申し上げます。河合嗣之助と言います。河 之之助助はははのの方ででとと呼之助と呼ばばれれれままますす生故郷長岡た記憶がありますこの旅行シリーズにおいては、言いやすいので、かわい次之助と紹介をさせていただきます。ご了承ください。で、かわいつぐを知らないっていう方も当然いらっしゃると思います。簡単に説明をさせていただきます。かわい之助は、長岡藩で過労職かなり偉い役職にいた人です。それで、国越戦争という、長岡藩と明治新政府の新政府の 政軍との戦いにおいて現場の最高司令官も務めていましたそんな彼なんですけれども結果としてはその戦争に負けてしまい故郷の長岡を離れて、まあ、塩沢という名前がありますね旧塩沢村で42歳という若さで亡くなっています左膝に受けた怪我が元で亡くなっていますこれから彼の足跡を紹介している河井嗣之助記念館という博物館があるんですけれどもそちらに足運びまして入館をする前に 彼の人生について触れますので、楽しみにしていただきたいと思います。なので、改めて申し上げますと、只見線復活編の後半戦は、河合つ之助の人生について、全3話構成で触れていきます。歴史も学べて、なおかつ旅行気分も味わえる只見線復活編、ぜひぜひ残りのエピソードも一緒に楽しんでいただければなと思います。それでは、今回の旅も早速始めたいと思います。 それでは早速、河合津之助の人生を辿る旅、第1話を始めたいと思うんですけれども、只見町での旅での目的は大きく2つあります。河合津之助記念館に行くこと、そして彼が亡くなった旧塩沢村、現在の只見町にある彼の墓地を訪ねることです。それで、ここに早速看板があります。河合津之助記念館まで徒歩10分だそうです。次の只見線の電車が会津塩沢駅に到着するのが16時4分。本当に時間がありません。最悪の場合は 仕方がないので、見駅まで歩きます。僕の旅の中では、いつものパターンですね。まあ、自分で選んだことなので、責任を持ってやり遂げたいと思います。まずは、記念館の方に行きましょう。 また新しい看板が見えたんですけれども、さっき通り過ぎてしまったんですが、河合津之助記念館が向こうに踏切があるんですけれども、踏切を渡らなきゃいけないみたいです。で、踏切を渡ってさらに歩かないといけないと。10分って書いてありましたけども、僕の足ではもう少しかかるかもしれません。なんとか弱音を吐かずにやりきりたいと思います。つい弱音を吐いてしまうので。 たった今この踏切を渡りきったところです。河合嗣之助記念館に行くためには、この踏切を渡る必要があります。間違っても、この線路の上を歩いちゃダメだと思いますね。まあ、当たり前だと思うんですけど。河合嗣之助記念館まで徒歩であと5分だそうです。さあ、進みます。割と歩くの大変かもしれない。さて、7時に宿にたどり着けるでしょうか。 関係ない話にはなると思うんですけど、道路にたくさん栗が落ちてますね。で、上を見上げると確かに群生している栗の木があるんですよ。なぜわかるかというと、葉っぱの形で栗の木だってなんとなくわかるんです。以上余談でした。いやー、やっぱり目の前に畳川が広がってますね。あ、ここか。ついに来ました。 というわけで、合図塩沢駅から徒歩で10分やってきました。こちらが、只見町にある河合嗣之助記念館。 こちらには、河合津之助が生前に、プロイセン現在のドイツ出身の武器商人で、スネル兄弟という兄弟がいたらしいんですけども、彼らから購入した幕末の日本には、たった3丁しかない、ガトリング砲のレプリカが展示されています。今回、事前に記念館さんの方に撮影をしてもいいでしょうかということで、問い合わせをして撮影の許可がおりましたので、実際に撮影が許される範囲で展示物、撮影をさせていただきつつ、河合津之助はどんな人だったのか、深く知っていただける ような内容にしたいいと思いますこちらに、河合嗣之助の年表を出してみました。かなりざっくりした内容ではあるんですけれども、ぜひ聞いていただければと思います。河合嗣之助出身は現在の新潟県長岡市です。1827年の生まれで、1868年に亡くなっています。17歳の時に陽明学を収めまして、佐久間象山や藩の名前は忘れてしまったんですけれども、現在の岡山県高橋市、そこで元農民の学者だという山田報告 という方を先生に持っています。1865年に小様銀味役、その3ヶ月後には氷奉行になっている。そんなすごい人なんです。ちょっと脱線しますけれども、河合嗣之介を、すごいなと共嘆するエピソードがありまして、彼はあまり剣術には熱心ではなかったんですが、ところが、古都読書に関しては読んだ本を書き写すんですけれども、まるで紙に掘るように本の内容を写していたんだそうです。最終的には、長岡藩の財政面で の改革の中心人物になっていきますいろいろ批判もあったようなんですけれども最終的にはその反省改革成功させて館内での評価も高めていたようですところが運命のいたずらといいますか皮肉といいますか江戸幕府が倒れ長岡に戦争の足音が忍び寄るようになってしまいます後の世において北越戦争と呼ばれる戦火に長岡は巻き込まれてしまいます一説によると彼は武装中立を唱えていました非武装では自分の故郷を守る 乗り切れないと思っていたようで武器は持つけれども積極的に戦闘行為は仕掛けないということでガトリング砲を調達したというふうに言われているんですと同時に彼は弾丸賞ョーを携えて現在の新潟県小千谷で新政府軍のある人物と会談の場に臨んでますしかし相手が良くなかったんですその人物の名前だけ言います岩村聖一郎という当時まだ23歳の若者でした結局その後に小千谷会談と呼ばれる交渉は決裂してし 戦戦争争といいう最悪のの状態に長岡の街は巻きき込ままれていきますそんな中、まあ、城が2回奪われてしまうんですけれども、なんとか取り戻しはするんですが、最終的には、河合津群之助は新町口というところで、流れ玉を左膝に食らってしまいまして、その傷が重症化してしまうんです。合図へと逃れる最中に傷口が悪化して、破傷風という、今ではあまり聞かなくなって、僕も詳しいことは存じません。結果的に42歳の若さで亡くなっています。 しまったんですけれども、とにもかくにも、まずはこちらの河井継之助記念館で、僕も一緒に彼の人生を勉強したいなと思います。じゃあ、早速河井継之助記念館行ってみましょう。 受付けで話し込んでしまいましてまた時間を使ってしまったんですけれどもこちらがカワイツグノスケです存命中のカワイツグノスケ実はそんなに身長は高くなかったらしいんですよねただ本当に眼光が鋭くて声もよく通ったということでリーダーの資質は十分にあったと言われていますね これが河合つぐの助すけの像らしいです。そうそう。一つ言い忘れてたんですけども、2022年5月に公開された峠という映画をご存知でしょうか実はその主人公が河合つぐのすけなんです。そう言いながら全く映画を見ていないんですけども、これから見ようと思いますけれども、よかったらそちらの映画ぜひ見てください。順路としてはそちらから見てくださいということなので、で撮影は別に緊張してはいないということなので、ゆっくり見てまいりたいと思います。 これが河合クネスケの生涯ということで、大きいですね。僕が映り込むと絶対見えないような大きなパネルがあります。ぜひ実際に足を運んでご覧いただくことをお勧めします。先ほど僕のざっくりとした年表でも多少は分かっていただけたかなと思いますので、では次進みます。 ちなみに長岡藩の風土と藩風はここに書いてあります。僕も初めて知るんですけども、今の新潟、昔の国の名前でいうとこの越後の国の交通の重要地であったらしいですね。 先ほど佐久間昌山、それから山田報告、名前を挙げました。岡山県高橋市、江戸時代は立中松山藩と呼ばれていました。ここに書いてあるものを見て、やっと思い出しました。すみません。山田報告のもとで頭角を表して、その結果、長岡藩の反省も一新させたということみたいですね。 長岡おじやがここですから当時の河合嗣之助はこれだけの距離を歩いたみたいですね遠くは長崎熊本まで歩いてます。これはすすごいですよ また補足情報になるんですが、実は河合嗣之助、1865年、慶応元年までは役職についていない、いわゆる部屋住みという立場にあったということらしいんです。ですから、長岡藩の中心人物になるのは、本当に最晩年のことなんですよね。最晩年で、これだけの活躍ができるっていうのも、類いまれな才能があったからなのではと、僕は思うんです。こちらが、国越戦争の時に長岡藩が使用したガトリング砲のレプリカです。 砲身が6つありまして、ちなみに見える根元のレバーを回転させて弾丸を発射していたみたいですねこのガトリング砲で河井嗣之助は新政府軍と戦ったんです 記念館にに入る前に長々と説明したんですが河合津之助が唱えた武装中立の詳細はここに書いてあります。彼はですね、江戸幕府の単独政権では持たないことをあの時代に見抜いていたらしいんです。その証拠に彼を慕うある若者がいまして、富山修造という人物なんですが、この方すごいですよ。現在の朝日ビールの創業者です。その富山修造に河合津之助はこれからは武士の時代じゃない。商人が世の中、 引っ張っ張ていいく時代にになななるから君は商人になりなさいと教えたんです尊敬する河合嗣之助の言葉ですから、富山修造はその後、関西に移って、実業の世界に身を置いて、様々な事業を始めるということで、そんな人材の見抜く力がものすごくあったということが、僕の拙い説明でも分かっていただけたんじゃないかなと思います。で、先ほども記念館の入り口で申し上げました。次の動画でもっと詳しく説明しますが、おじや会談の様子がここに書いてあります。 そこから泥沼の北越戦争に突入していくわけですそして北越戦争を含む母親の戦いはおよそ1年以上にわたって続くわけですね 柴良太郎の原作「峠河合嗣之助を主人公として書き上げたということなんですけれども執筆中はは度も町に橋を運ぶことはなかったらしいですそれでも出版から6年ほど経ってから柴良太郎は奥さんを連れて只見を訪れたらしいですね。 ここには戊辰戦争で亡くなったり戊辰戦争にゆかりのある場所が写真付きで紹介されてます。こんんなにもあるんですね。ちょっと書き足気味ではあるんですけども記念館を訪れた時に是非ゆっくりと展示物を見ていただければと思います。 会津と越後を結ぶ八十里越え。河ぐの之助は、新潟から現在の只見町まで至る八十里を、自分一人で歩いたわけではなく、手を借りながら、なんとか峠越えをして、その道中、自分のことを皮肉って、こんな歌を残しています。八十里、腰抜け武士のコス峠。この歌を読んでから、彼が亡くなるまで、それほど時間はかかりませんでした。 記念館の入り口の方に、河合嗣之助の最後について触れられているパネルが展示してあるんですけれども、もう一度おさらいも込めてお話をしたいなと思うんですが、長岡で起きた復越戦争の最終盤で流れ玉を左膝に向けて負傷した河合嗣之助、ただ見の旧塩沢村に到着しますと、塩沢村で医者をしていた矢沢宗益という人物の家で治療を受けています。残念ながらですね、ダムの建設が始まったことによって、実在した矢沢邸はダムの そこに沈んでしまったので、ここにあるのはその矢沢邸を再現したものです。ゆっくり見ていただきたいんですけれども。 ここに書いてあるんですけれども河合嗣之が奥野まで療養している時にさっき朝日ビールの創業者ですって言いましたね富山修造とそしてもう一人花尾久間と読むんでしょうか勉強不足でごめんなさいこの二人がここで控えていたらしいですちなみに河合嗣之助は亡くなる直前にこんなことを彼らに言い残しているそうです自分の遺体は火葬するようにそれから新政府軍に自分の遺体が渡るのを阻止するために看護を二つ用意しておくようにと言い残しています実際彼の本当の ここの遺体はは新政府に渡ることとなかったと聞いていてますもし説明が間違っているようでしたらコメント欄の方で正しい情報を教えていただければ幸いですでは一旦記念館の外へ出て今度は河合嗣之助のお墓を訪ねたいと思います それでは、拙ない部分もあったかもしれませんが、只見町の河合津之助記念館を見て回りましたので、今度は彼の霊魂に哀悼の意を表して、お墓参りをしていきたいと思います。<笑>それで、実は、もたもたしている間に、午後4時4分発の小出方面に向かう只見線の列車が出発してしまいました。次の列車到着が3時間も後なんです。それで、歩きますと言ったら、記念館の方が1時間半もかかるから、宿まで送りますよと言ってくださいまして、ご行意に甘える形になりました。なので、記念館の方に、お墓の 方へ案内していただきつつ墓参りしていきたいと思いますそれでは作法とか分かってないところもあると思うんですけれどもお墓参りをして帰りたいと思います 戦復活編後半パートのつぐの河人生ををたたる旅第1話をご覧いただきました今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回は新潟県小千谷市を訪ねまして今回の映像でもちょっと触れましたけれども北越戦争のきっかけになった小千谷階段の真相について僕の知る範囲で解説をして河合津之助の辿った人生についてもっともっと深掘りしていこうと思います。ぜひ次回の旅行動画もご覧ください。 ご覧くださいというわけで最後までご視聴ありがとうございました。